演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらカフェフレッドという無うアイスコーヒーを飲みたいと思いますうんイタリアで製造されたコーヒーということなんですねどういうふうなどんな味になってるのかな では入れてみますね。うん、苦のグロとした濃厚そうな濃厚な苦味がきそうなコーヒーですね。では飲んでみます。 苦いコーヒーってほんと甘味とかでよく合いそうですよねこれもその例に漏れずほんと最後まで一気にすっきりと飲めます私はすっきりして、ね、非常に飲みやすかったですあっさり飲むことができてそれでも甘さはないのでかケーキとかによく合いそうですね自分好みのことても<笑>合うと文句なしのコーヒーでしたのでこちらのペースとさせていただきますこういうコーヒーがもっと増えてくればいいですね ネスカフェとかも美味しいんですけど、こういうのもたまには飲んでるんそれではヘビ見てもガラス割るかな、この坊や